こんにちは、美かですホームベーカリーの大活躍レシピという本を出版しました全60メニューの中からまた本に載っていないメニューも皆さんにご紹介していきますお粉は銘柄によって吸水が違ってくるので慣れるまで指定されたお粉を使ってもらうといいでしょう しっかり混ざりましたら、ラップをして完全に冷ましますパンケースに材料を入れていきます強力粉 220g 冷ましておいた湯だねですねこちらを入れていきます塩 4.5g 私はシママーというお塩を使っています砂糖 15g グラニュー糖でもキビ糖でも OK ですバター 無塩バターですねこちらを 20g です細かくしといた方が混ざりやすいですよはいケースの周りに冷水 160g を入れます本体にパンケースをセットします一度ふたをして中蓋を開けましたらインスタントドライイースト 2.5g メニュー1の食パンを選んで焼き色は標準ですそしたらスタートです楽しみですね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 とするとこんな感じですすごいふかふかなの分かりますかもうね、押しても戻ってきますもっちりふかふかのパンですぜひ皆さんも作ってみてくださいねではまた